今回ですね、まあ、実はですね、僕ね、まだね、シラフなので、ね、で、僕がシラフで作る料理って言ったら、えー、何かっていうとですね、やっぱね、試行シリーズですね。どこれも試行シリーズもね、何本も出しててねで、結構ね、コメント欄荒れるんですけども、<笑>今回はですね、多分これあんま荒れないかなと思うんですけど、焼きそばです。 至高のソース焼きそばですねでこれもですねスーパーで売ってるもので限りなく至高に近づけるっていうようなコンセプトをっとやってる料理なんですけども今回はこれをやっていきたいなっていうふうに思いますあの結構ねオーソドックスな焼きそばなんですけどもいくつかポイントがありますのでそれを踏まえながら丁寧にやっていきたいと思いますこれ僕が前勤めてた老人ホームでおじいちゃんおばあちゃんにものすごい評判だった焼きそばですのでかなり自信があります ではこれを今から作っていきたいと思いますはいではね材料紹介いってみたいと思いますまずですね焼きそば麺ですこれはファミマで買ったやつはい 150g の蒸し麺ですねあとお肉なんですけども今回豚バラを使いますあのこま肉でもいいんですけども豚バラの方がですね柔らかく仕上がるのでえ僕は焼きそばって作る時は豚バラの方が好きです あと具材なんですけどこれお好みなんですが僕が一番好きな具材を入れたいと思いますまずキャベツです今回ね春キャベツが売ってましたので、えー、春キャベツ春キャベツはね柔らかくてねすごくねおいしいので春キャベツ今回使っていきますあのなければ普通のキャベツでも大丈夫です、えー、あとニラです、えー、焼きそばにニラ入れる方、まあ、いるとは思うんですがそんなにメジャーじゃないかな僕はねニラ必ず入れるんですよ香りがいいのでこれで4分の14分の1袋ですね、はい、でキャベツ1 8分の1個 は今回春キャベツなのでグラムで言うと100グラム前後ですねえあとはですねこの鰹節と青のりは用意しておいてくださいあと調味料はいそれではですね早速作っていきましょうはいまずはですねこの焼きそば作る上でとても大事な工程下味からつけていきたいと思いますまずですねこの一番のやつを開けますそして飲みますああ そうすると僕にですねだんだん味が出てきますだんだん味が出てきます<笑><笑>あの初めてこの動画を見る方は何言ってんだと思うんですけどあのこれ恒例行事なのですいませんあの生温かい目で見守っててくださいね、はい、えっとまずですねえっと、お野菜切っていきましょうはいキャベツなんですけども、えー、こんな感じでね、えー、3等分ぐらいにザク切りえー、ここ芯の部分は太いので、えー、ちょっとね、えー、こんな感じでえー、っとねスライスしておきますはいででニラなんですけども じゃあはね、こんな感じでどれぐらいですかねこれぐらいこれぐらいかなはいこれぐらいのえ3 4センに切っちゃってくださいねあの今回はねキャベツとニラ使ってるんですけども他の野菜入れても全然平気ですが玉ねぎとかねにんじんとか入れても大丈夫ですその場合はですね火が通りやすいやつから炒めていく感じになるんですけども 皆さんが思う美味しいソース焼きそばっていうのは多分お家のソース焼きそばが多いんじゃないかなっていう風に思いますあんまりね外で食べないあの外で食べるとしたら敵、うん、屋さんのお祭りとかに出てる焼きそばですよねあれね美味しいんですよ僕も好きなんですよ敵屋さんのもう肉とか全然入ってないやつえあれ大好きなんですよねあれはあれでいいんですけども今回はちょっと高級感を出しますはいで豚バラはですねこんな感じでうんどれぐらいかなこれもね3 4センチぐらいに、えー、カットしていきますもうこれで材料カットはね終わりなんですね じゃあまずですね、えー、フライパンはい、えー、火にかけます油ね、えー、小さじ2ぐらいですねまあ、少し、えー、の, ばのばしますはいまずこの焼きそば麺です一番重要なところですね麺を焼きます焼きそばだから<笑>麺は焼いて香ばしさを出した方が絶対美味しいんですねでこの工程を入れてくださいこれがね試行の近道になりますで小麦が狙えててこれもう火が通ってる麺なんです 塩分がアルファ化してるやつですね。で, でこれをですね焼くことによって小麦の焼けた香りってすっごい美味しく感じるんですよ。香りが出てくるんですね。でこれを香りを今から消す。でいったらですねこれをフライ返しで下なんかにねつけながら焼いてあげるよね。はい。焼きそばが悲鳴をあげるんですよ。そうするといい感じにね焼き目がねついてくるんでね。でそうするとねあの小麦の焼けた香りがどんどんどんどんしてくるんですよ。よこの小麦の焼けた香りって。 ものすごいおつまみになるのでそこで一番になりますあー誰にも負けるしねいもうちょっとほらこの焼き目ですよこの焼き目これはね知ってる方も結構いらっしゃるとただこれね結構ね重要なのでおろそかにしないでねやってあげた方がいいですでえー、っと裏側いい感じで焼 け, 焼けましたね こ, こんな感じの焼き色つけてくださいえそしたらね一回よけるんです なんで避けるかっていうとこのまま炒めちゃうと野菜に火が通らずに麺だけ、えー、と火が通っちゃうんですねえなので避けておきます、はい、えそしたらですねこのフライパン今温まってる状態なんですけど中火ぐらいにしておいてまたお油です小さじ2ぐらいのえでここにごめんなさいあの豚肉にね塩コショウ酢のぜからて ちょっとまぶして、はい、そしたら入れますそしたらですね豚肉を、ね、こんな感じでね、えー、と豚肉を剥がしながらめま、はいえー、これくらいにいい感じに、えー、と, ところどころ焦げ目がついてきたらキャベツを入れますキャベツもね固まってるところこういうところはね剥がしながら入れてあげてくださいね、えー、キャベツもね 油を絡ませていきます今ね中火えー、ぐらい強めの中火ぐらいでいいですよそしたらね今日はね調味料3種 類,、えー、3種類味付けに使いますこちらの3つですこいつらで作る焼きそばソースがうまうまいこれは僕が相当試行錯誤した中で見つけた焼きそばソース、はい、これが僕の中ではもう一番うまい で、このキャベツがつやつやしてくるんで油が回ってって少しこんな感じで焦げ目もできてきましたね こ, これぐらいでこの感じでさっきの麺をね戻すんですね。はいそこに調味料を入れていきますまずねウスターソース、ね、大さじ1次にオイスターソースこれも大さじ1で白だしこれほんの少しでいいんで小さじの半分ですね、はい そしたら混ぜます肉でぜます。<笑>麺はね、えー、最初に炒めてあるのでものすごくですねほぐれやすいんですねなので水分をね使わないでも麺がねすごくねほぐれてるんですよ、はい、熱が加わってるから最初に焼いた効果が出てるんです、はいえー、これぐらいえー、っと今ちょっと焼いたんですも う, もう麺は焼いてあるのでここからは火をそんなに通さなくていいですでここに最後にニラですニラは火の通りがものすごいはやる ただ生の状態でもあんまり美味しくないのでここからね少し炒めま す, す少しでいいですはいでもうちょっとね炒めたらねもうね火消しちゃっていいですはいあとね余熱で大丈夫です、ね、ニラなんですけども結構ねニラって辛かったりするのでこれはねお好みでニラの辛さがあんまり好きじゃない方はもっと炒めてもいいですで僕はねあのシャキッとしたニラが好きなのでもうこれで完成ですはいこんな感じでね お野菜はね、結構ねたっぷりなんでね、はい、で緑がね入、えー、るんですよニラを入れるとねここからですねトッピングに行きたいと思います紅生姜うが紅生姜は焼きそばを作る上で非常に重要なので紅生姜添えてください僕ね紅生姜ジャンキーなのでねこれがないとね満足しないんです、はい、かつお節ですね風味が出ますのでぜひね、えー、っとかけてあげてください、はいえー、青のりねさっき開けたばっかりで。 青のりを、えー、たっぷり振ってあげてくださいこれぐらいでいいかな思考だから目玉焼きも乗せたいと思って目玉焼き焼きました普通に作った目玉焼きですそうしましたらですね思考のソース焼きそばも完成でございますはいそれではですねできましたのでもうねうまそうな匂い 部屋中に充満しております。はい。ということでですね、まあ、もうこの絵面でも勝ち確ですね。では優勝していきたいと思います。 勝った第3部缶、ね、うますぎます普通にソース焼きそばを作るときって、まあ、ウスターソースとかだしとか入れるのはあるんですけどこのねオイスターソースこれ半分がオイスターソースなんですけど味付けのこれがねウスターソースと合わさったときに非常に上品なソースになるんですねこのね配分がね最高本当美味しいですソース焼きそばみんなこのタレで作ってるし オイスターソースススタターーーーソソとウほんのの少しの出汁これがですね非常に黄金比なんです僕の中でねうん野菜もシャキシャキで麺がねすっごい香り高いですまたビールが合うんだわこれはこれ見てる方このね動画見ながらねみんなで一緒に乾杯したいなこれねマジでうまい 今までですねその焼きそばを焼いてきて、まあ、この作り方でやってなかったっていう方はぜひです、ね、最初に焼きそばを炒めるえあとオイスターソースを使った特製ソースですねこれね一度試してほしいですね多分ねハマる方は、ね、やめらんなくなると思いますこれ僕も本当このソース焼大好きなのでぜひ、ね、この美味しさ皆さんと分かち合いたいですねこれね非常に美味しいです<笑> 皆さんぜひ僕と一緒に優勝しましょう。